こんにちは今日は今まで試乗していなかった新型ステッパーゴンのエアーの EHEV です。こちらのご紹介を今日はいたします。皆さん一番気になっていらっしゃるのはエアー。先日私ガソリン使用をさせていただいたんですけれども非常に評価が悪いま車ということでもう全く趣味性のある走りじゃない車だと いうことでご紹介をさせていただいたんですけれども、じゃあ、エアーの EHEV はどうなのかというのがすごい気になるところだと思います。また今日は少しカメラの撮り方を変えてご紹介をしていこうと思います。今日は、私も前々から欲しいと思ってました、こちらの n オシ C さんから出ていますアクショングラスになります。これを使って今日は 地上動画を撮っていいいきたいと思いますこれ非常に利便性が高くてこのようにカメラのマウントいちいちしなくていいですし私こうスピードメーター撮るときに GoPro をつけてたんですけどそういったものも一切使わなくて結びますでかつ自分の視点で撮りたいなって思っていたんですけれどもちゃんとその辺もしっかり撮ってくれる自分が見ている ところに合わせて見れると、ま、いうことで、より一層臨場感が広がるんじゃないかと思いまして、ま、使いたいと思ってました。ま、その、なので、こちらのカメラを使いながら今日は、試乗動画をお送りしていきたいと思います。で、前置き長くなりましたが、今日はまず、こちらのセンシングでご紹介しきれていなかった装備があります。 でプレミアムラインとこのエアーで付いてない装備っていうのがあって、こちらのブラインドスポットインフォメーションがまず付いていません。で、プレミアムラインとスパーダには付いているんですけども、まあ、これは何なのかっていうことを、まあ今一度ご紹介をしていこうと思うんですけれども、車が、例えばこの対向の車、 まあ、こういったところでも、このアクショングラスを非常に役に立つわけなんですけど、対抗は隣に車います。で、ったときに、真後ろ、横、後ろの車がいますよっていうことで、え、この、ミラーがあるわけなんですけど、ミラーで知らせてくれます。なので、気をつけてくださいっていう、こう、注意喚起を、こう、左右で促してくれるんですけれども、それが、ブラインドスポットインフォメーションというものなんですが、それが、この、エアーにはついていません。 で、プレミアムラインにはついています。で、これは、ホンダセンシングの装備というよりは、ホンダセンシングの先進装備というふうに位置づけられている装備に、まずなっているというものになっています。で、もう一つは、私も市場なので、夜、なかなか車をこうお借りするっていうことができないんで、なかなか紹介しきれていないところもあるんですけれども、アダプティブハイビーム。えー このエアーとプレミアムラインで結構違うんですけれどもエアーに関しては通常のアダプティブハイビームであオートハイビームというやつですでプレミアムラインについているのはアダプティブドライビングビームというものがついていますこれもシビックの上級グラスのモデルの車にはついているんですけれども EX だったと思うんですけどついているんですけれどエアーにはついてないスパーダにもついてないんですけれども、まあ、その辺が違います なので、今これ、実は、ここ、レバー。こうするとハイビームになるわけですね。で、こっちにすると、まあ、ああのー、なるんですけど、で、かつ、ここ、ちゃんとこのように、知らせてくれる、ここでも知らせてくれるので、ちゃんと、ライトがついてるっていうのがわかるんですけど、まあ、あこのように、あらかじめ、もう、こっち側に押してあげることによって、もう、 この状態でオートにしてくれる。今もう私もここいじらないんですけど基本的にこのオートの状態でハイビームもちゃんとオートでやってくれるっていうことです今まではそれがなかったんで普通のロ ー, ビームロービームだけオートだったんですけど、まあ、これに関しては今回はもう全てがオートになっているということですただレベリングはマニュアルレベリングということでここにレベリングの 調整ががででできるるアジャスターいいてるんすすけれども見えますでしょうかここにあるんですけれどもここで調整をするでプレミアムラインはそれがなくて全てオートになっているというところが違うところになっていたりしますであとはもう1つはあその2つですねでその2つに関してはホンダセンシングというよりはホンダセンシングの拡張機能っていうことで より一層、先進性を増した機能であるということなんですけれども、このホンダセンシングという機能の中でもう一つ紹介していなかったのが前後の5発進ブレーキというのは後ほど紹介するんですけれども、もう一つはジャムトラフィックアラートと歩行者事故軽減ステアリング、歩行者事故軽減ステアリングをちょっとでも見せるというわけにはいかないんですけれども、どんなものかというのを簡単にご紹介すると、 私もトラフィックジャムアシストって高速道路でしか使えないものなのかなと思ってたんです、でもこういった一般道でも ACC がちゃんと使えますんでトラフィックジャムアシストっていうのもちゃんと使えるようになってます、要するに今までは ACC で車速だけをコントロールできるようになっていたんです。まあ 渋滞追従ということなので、ゼロ車速ということになっていたわけなんですけれども、このトラフィックジャムアシストというのは、ステアリングも、今これ、ここ映ってると思うんですけど、このようにステアリングもゼロの車速で、このような形で認識してくれて、このような形で操談支援をしてくれるということになります。なので、まあ、 握ってないとアラートが鳴ってはしまうんですけれども、まあそういった意味では完璧にハンズフリーというわけではないんですが、ただアシストはちゃんとしてくれる。もうゼロの時からちゃんとこのようにグリーンマークで光っているのがお分かりいただけると思うんですけれども、まあこれがトラフィックジャムアシストというやつです。なので特に高速じゃなくても、このような形で常に効いてくれると。ただ ACC と同じで、 基本的には、ま、高速で使ってくださいと。誤作動を起こしたりとか、こ う, う、右さ節車、突然するときに効かない場合っていうのもあったりすることもあると、ま、いうことなので、ま、そういったことを避けるために、基本的には、一般道では使わないでくださいと、ま、いうことで、ま、言われていると、ま、いうことになっています。はい。ま、そのような感じになっていますので、 でこのように、まあ、これはもうお話ししてますけど、ホンダセンシングの場合は135キロまで設定ができるようになっています。ちなみにトヨタの場合ですと、セーフティーセンスの場合は180キロまでできます。で、このような形でメーターにちゃんとこのような感じで表示がされるということで、まあ、シビックとほぼほぼ同じような感じになっているというものになっています。 ちょっと今回カメラが新しいものになっているので、ちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっと試験的に今日はやらさせていただいております。近距離5発進ブレーキということで、このエアーには、ホンダセンシングの機能として、5発進ブレーキがついています。今、こちら、ちょうどスーパーの今、タイヤ止めがないところなんですけど、これ、多分条件があると思うんですけど、 あの結構ギリギリまでこう今寄せてるんですけれども結構当たる手前ぐらいまで寄せてるでかつこれ今もう真っ赤になるとこまで寄せてるんですけれどもそれでも車はクリープで走りますダンボル等があれば、まあ、それを試してやってみるっていう手もあるんですけれども、まあ、今現状でいくと、まあ、ここまで詰めても今 もう当たるギリギリのところなんですけど、まあ、それでも車、ブレーキはかからないといったまあ状況にはなっています。でちなみに今度、バックやってみたいと思うんですけど、バックも同じです。バック、まあ、警報鳴ってますけども、警報をこうやって、こうすると止めることもできるようにはなっています。だからこう、セレクター、こうやってまた入れると、音が鳴るような。 で、止めるように生きるようになってます。バックやってみたいと思います。ちょうど GoPro、こんな風につけてるんで、まあ、距離感がつかめるようにしてます、うん。これでも、ブレーキかけながらだと、クリップだと、下がり続けます。うん、ここちょっと気をつけなきゃいけないところかもしれない。うん、下がり続けちゃうんで。で、これ、うるさいなって思ったら、 ここを押してあげれば止まりますで、これダイナミックあできるんですねこのようにちゃんと今この状態で触ればダイナミックガイドラインの表示が出ますうん、こんな感じでできるようになります ただちょっと変な操作、変な表示にはなっています。もう一回やってみたいと思います、うんうん。これ多分表示、これちょっと操作が、これちょっと初期設定が必要なのかなちょっとわかんないんですけども、こういう感じで、うん、結構ギリギリのところまで持っていっても、 感じで止まらないといった状況なので、まあ、多分一気にアクセルをパッと踏んだ時には止まるような制御にはなってるんではないかと思うので、まあ、その辺も機会があったら試してみようかなと思います。はいということで、まあ、簡単ではあるんですけれども、今回はこちらの新型ステップーゴン、エアーの EHEV を使いました。ehv 今回はこちらの 今まで公開していなかったホンダセンシングの安全運転支援装置そちらについてのご紹介を今日はさせていただきました引き続きまして高速道路に乗りまして今日は皆様も気になっていらっしゃったかと思うんですけれどもこちらの e h g v エアーの走りガソリン車との違いについてそれからもう一つはエアーとスパーダでの走りの違いがあるのかどうかということについてをご紹介していきたいと思います